皆様、こんばんは、坂智子でございます。今日はね、1月の7日に、えー、渋谷のリビングルームカフェで、えー、残念ながらコロナのアレな感じでできなくなってしまいましたので、楽しみにされていた方もたくさんいらっしゃると思うので、何かできないかなと思いまして、トーク動画を上げちゃおうかなと思いまして、お二人を呼んでみます。 浅野翔くんと高島英介さんでーす。わあ。どうもーどうもー<笑>一緒にやりたかったですね。はい、ね。<笑>本当にやりたかったです、ね。まあ、仕方ないですけどね。いや、つら、つ、は、ら、い、かった、なんかその延期、うん、延期っていうワードが来たときに。はあってなったんですね。<笑> ね、3人で一緒にライブできたのそもそも夏9月あたりなんかいろいろやったきりだったからすごい楽しみにしてたんですけど、うん、自然の力にはかなわなわい<笑>、うん。<笑><笑><笑>まあまあちょっと虎視眈々と延期できる日を、えーうんはい、待ち望みながら今日はもうちょっとこうなんか人となりみたいなのをたくさん知っていただけたらなと思うので。うん えー、事前にですね SNS で私たち3人に質問がないですかみたいな感じで募集しましたところ結構いろいろ出てきたので、うん、今日はその中からどしどしお答えできたらなと思っておりますがよろしいでしょうかお二人とも<笑>はい、はいはい、お願いします、ね、お願いします3人はどのように出会ったのですか 各々の第一印象と現在との違いはありますかとのことです。バラバラですもんね。これ出会った時期がね。うん、そうですね。私はね、えー、すけさんと2016年の12月なんですよ。出会ったのがあの原ミントホールです、ねはい、そうです。元は横浜大ーサイド。はいはい、そうですね。そうですね。もうあそこではい台版みたいな感じでしたね。そうですでそうです。はい、あのスタイル3さんと うん、で私がソロで出ててみたいなで私はあのそれこそ演奏するのに他の楽器のサポートいなかったんで動機音源別に流してああはいはいはいみたいな<笑>いやーすごいうまく動機を使ってこもり上げて<笑>一人で何でもできてっていう印象が<笑>へー、うん、僕らはなんか一回モーションブルーのライブかジ c ーシブだとかわかんないけど職君に見てもらってはいはい まあ素晴らしい三味線の奏者がいると、うん、<笑>いうことを聞いてで、一回翔君とは、えー、とライブ見に来てもらってから何年前ですかね3年前ぐらいですかね。何ですかね、s、うん、スさんのアルバムに、はい、はい、レコーディングもしてもらって、はい、っていうつながりで、はい、で, ですね。うんへーうん、じゃあ 君はエスケさんのその演奏を見たときどう感じたんですか、はい。めちゃくちゃかっこいいと思って。うん、うこういうの自然でやりたいと思ったんですよ。<笑>あのこうミュージシャンいっぱい。しかもなんか一級のすごいミュージシャンばっかりだし。<笑>非常に。でジャンプしながら弾いてるしかっこいいと思って。そ<笑>れでやりたいと思ったところからスタート。あの。 なるほどそうなんですよ、たくさん声かけていただき、うん、去年四月の七夕のえすけさんのライブで、うん、朝さんとのテーはい、ね、まだまだ全然半年ぐらいしか経ってないんです ね, ですね諸君とは<笑>ああ諸君とが朝霞さんは<笑>そうなんですよ、うん、意外と全然まだ歴が浅いんですけど、うん、でもなんかすごいこう、和気あいあいとした感じはなんか もうなんか年単位で付き合いがある感じが勝手にして<笑><笑>あれ出会った時期そういえばってこの質問来た時にあれまだちょっと待って半年しか経ってないと思ってあの日に結構もうすごく素晴らしいライブだったですよね、うん、そうですよね、うん、楽しくて楽しかった、えー、コラボ演奏する際お互いの音を聞く以外にどのようなことを大切にされていますか うん。うん。うん。寄り添い。寄り添い。気操、商材寄り添い、えすけさんは。どうしてもその役割がメロディー楽器なので。う ん, うんと。メロディーを引っ張ることが多い。じゃないですか。基本的に。うん、うん、うん。だけど、コラボってなると。 そこ翔んがメロ引いたり浅香さんがメロ引いたりっていう部分のこのスイッチの切り替え今はコラボの中でもこの人が主役だっていうなんかそのスイッチの切り替えは、まあ、ちょっとこれから気をつけ気にしていきたいなという部分かなと、うん、バッキングに回るバ、うんうん、イオリンがっていうのもちょっと研究の余地があ る, あるかなと思ってます はい、なるほどピアノはそれこそエスケさんとちょっと対局というか、うん、基本はバッキングが多いじゃないですかだからもう相手の音を聞くっていうのが大前提で自分の演奏はもうなんか無意識にできるぐらいでちゃんと人の音を聴いとかないとそうこう瞬発的に反応ができないのでっていうところでそれ以外でってなると何だろうな お互いの音を聴くっていうところにちょっとつながってる感じはあるんですけど演奏している人を見てることが多いですあの演奏しながら視界に入れるようにしてるっていうかうん、うん、次の発音の1音どこで来るみたいなのって音より視覚の方が早いので<笑>耳だけに頼らずにちゃんと目で相手を見れるようになるべくだから楽器を置く位置だったりとかも極力目視ができるところにしていただいたりとか。うん はしてますかね、うん、うんその方がやっぱりこの三味線だったらこう、うん、あのあのあのバチ の, あ の, あの振り下ろされるあの瞬間を見逃さずにとかだからもう手は次の音は決まってるんですよもう弾くとこここって決めたら置いといて落ちる瞬間でバンって弾くみたいなあっていうのだったりバイオリンだったらこの。 次入る瞬間のあのヒュってこうここが動く瞬間みたいなのとか、うん、体の肩とか何かがこう微細に動く瞬間を頑張って見るようにしてるああ な, なるほどすご、うんうん、いそうそうすると入りがちゃんと本当にオンでちゃんと合うんでうんうんうんうんうん素晴らしい<笑>かなあもあだ私はだから目目視目視<笑>、うん 目 視, 目視 見, る 見, る<笑>見る見る見る見るコラボの選曲はどのようにして決めていますかとのことですオリジナルの曲はねオリジナルで参加してほしい曲とかですけど、うん、カバー曲の時ってどうでしょうかねカバー曲どう決めましたっけどう決めましたっけ<笑>でも結局なんか自分たちでやってみたい曲みたいな感じだったような。 うんうん、浅香さんが結構アレンジしてくれてそういうのが多かったですけどデ ス, デスパシーとそうそうそう<笑> 3人でやる時って、まあ、あのバイオリンとピアノって割となんなりとできることはあるんですけど三味線がその中で生きる曲っていうのはやっぱり三味線を殺しちゃう曲もあるしと思ってなるべく三味線 自分がフレーズ美味しそうになりそうな曲っていうのはでもちょっと意識してたかも。大体朝香さんがね、あのこんな曲どうかって言って候補を出してくるんです、うん。でそ、その中で、翔くんとか僕が、ああ、これいいね、大体全部いいねなんだけど。<笑><笑><笑><笑>そういう感じが、こ選曲とか多いっすね。ねえ。えすけさんのあの七月の七夕の時に出てたラインナップとかは、あれはす、えすけさんは、はい。 どうやって選ばれた感じですかまあオリジナルとそれこそさっき言ったように浅香さんの「僕」っていうのはなんかもう何でもできるっちゃ何でもできるんでそこで三味線が入るとどうこの曲どう面白く変化するかなっていう視点で選んだっけど「Wake、う、m、ん、アップとかか な,、うんうんとかなね、あれなか斬新だったんですよね フレーズを三味線で聴いてみたいなっていう部分で選曲したのでなかなかね三味線っていう楽器に出会わないから ね, そ う, ね、うん、そうですよねバンドにいない楽器だから、うんうん、ドラムベースギターピアノキーボードそういうのじゃない部分 は, は僕らとしても楽しいし、うん、あ そ, そこに自然とフィーチャーしちゃう感じ<笑><笑>で選択しちゃったした部分がありますね。 えショウさんはなんかこの曲どうですかみたいな内容が出てきたときに「これ三味線ちょっと」みたいな曲とかってやっぱりあります か, なんかあまあないと言ったら嘘になるんですけどただなんかそこで「いやこれ三味線じゃ無理でしょ」って言 っ, ちゃっ言っちゃうとつまんないじゃないですか。だから<笑>既存の狂弦とかをもう無視して。うん この曲を弾くためにどうしたらいいのかなっていう方向に僕は結構考えることが多い。なんか広がってる感じがもうワクワクが止まらないっていうか、うん。あ、俺今来てるみたいな感じをよ<笑>える感じが本番でよえる感じがあの止まらないです。えー、<笑>何かチャレンジしたい楽器か。 なんか同じその自分がもう今すでにやっている楽器でもなんかチャレンジしたい奏法とかなか演奏奏法とかありますか？ってあのこれまあ YouTube 今 y o u t u b で配信されているので YouTube く, くりでお話しするとギター講師高俊さんという方がいるんですよ。うん、本当に昨日の夜その動画を発見して。うんうん アコースティックギターでいろんなあのビートとかカッティングとかいろん な, なんかこうフレーズをひ弾いてる素晴らしい方がいてコージュンさんのこの動画をカバーしてみようと思ったけど三味線でこういうことできたらまたなん か, かっこいいなーとかと思ってきて、うん、ちょうどあっ三味線でそのギターのフレーズをお話しするってことフレーズフレーズとかそのビートの出し方とかああ カッティングの種類とか、とにかくいろんなカッティングの種類とか、あーあのビートの種類とか、そのフレージング、うんうん、例えばロカビディとか、なんとかフーとか、全部自分でやっちゃいます、ベースもギターもメロディーもリズムもみたいな。で、これちょっとやってみたいな。<笑><笑><笑>やっぱり三味線の息を一視してどんどん進化するみたいな<笑>。<笑><笑><笑> えー、すけさ ん, なんかあります僕は今ちょっとル ー, ループマシーンを勉強しててこの間一人でルーパー使ってえっ、ー、とエドシーランの「シューポーブーやったんですけど、うん、なんかその時は1ちゃんのルーパーなんですけど六ちゃんぐらいのルーパーでちょっと一人で何かやろうかな。本持って そう、私も実はループマシンを今年はちょっと勉強したいなと思っていてはいいいですね、じゃあ、うん、もうループのアステカさんとループの僕でもなんかよくわかんなくていいことしましょうかえそ<笑><笑>うそうぐーっとぐるぐるぐるぐるぐる<笑>そこにしょうくんがあのギターのカッティングのシャ線やって<笑><笑>もうカオす状態で<笑>カオス<笑>あのミニマルミュージックを 即興ででそこで作る<笑><笑><笑>プロでやっていこうってなったきっかけってありましたかまあでも僕の場合は大学卒業して司法書士事務所行ってそ辞めた時ですね。うん。もうこれはもう後に引けないっていう感じで。あれですよね。退<笑>路を断つみたいな。そうそうそう。<笑>そっちのタイプです。この辞めるきっかけって きっかけ、まあ、結局、勉強しながら、勉強する時間を音楽に充てていて、まあ、そっちの方が単純に楽しい<笑>ということです。はい。なるほど。え、翔さんはどうですか僕はなんか、いろんなご縁が相まって、CD を出すことになって、もう、これはプロとして頑張ろうあれ デビューされたのおいくつの時でしたっけ。十七歳。おお、うん、すごーい。いや、もう、その時にはもう。あの、意志を固めてました。いやー、かっこいいなー。十、う、七、ん、歳、高校二年生、うん。そうです、うん。絶賛作曲のレッスン通って、頭抱えてました。<笑><笑><笑> あと1個だけこれは聞きたかった今一番行きたい場所はどこですか理由も教えてください<笑>、はい、行きたい場所行きたい場所いっぱいありますで<笑><笑><笑>もう一回沖縄行きたいですねあう ん, なんかうちの最近知ったのがうちのなんか、えー、と母方のまあそっちの方で琉 球, 琉球王朝でうちの ご先祖様がは働いてたっていう、ビアを弾いてたり、占いを、占いをしてたり、占いっていう役職があったみたいで、琉球王朝の中で、公職で、うん、それをやってたっていう話を、後で聞いて、ちょっと改めて行ってみたいなという、うんうんうん。あとは、イタリアも行きたいですね、バイオリン、自分のバイオリンの故郷なんであ、そこでパフォーマンスしたいなと思っております。 いいですね。しょうさんは。僕キャンプ行きたい。<笑><笑>キャンプやるんだ。しかもなんかあの。貸部屋とかじゃなくて、本当に自分でテント立てて。外、うん、でボケーっとコーヒーとか入れて。あしいなみたいな。いいですね。で、今ちょうど虫もいないし。あ, <笑>あの、一人キャンプですか。 で一人でもいいですし家族とでもいいですしとにかくなんかもうその大自然の中で ぼ, ぼーっとしたいなーっていうのはいいです ね, いいですね逆にどっかこのキャンプ場いいよって関東近郊であれば教えてほしいですあーあちょっとそれはあの視聴者の皆様にぜひぜひお願いします情報を翔、うん、<笑>さんへ<笑>虫がいないところ虫がいないところ虫っちゃ苦手なんで<笑><笑>本当に。<笑> だだけどテントは、ね、テンンントトはでキャンプしたいんだ<笑><笑>なかなかないと思うけどね<笑>あの冒険感が好きだ<笑><笑>まあってなるとやっぱ冬キャンプが一番おすすめですよ ね, 冬キャンプ ね, ね, ね夏キャンプ地獄なんでねですよね、うん、<笑>もう虫大量に来るんでダメダメダメ私どこ行きたいかな行けずいやそれこそ行きたいとこいっぱいあるんですけどでもやっぱねもう世界中飛び回りたいんですよね やっぱ、うんうんうん、でもや、うん、やっぱヨーロッパも一回行きたいかなヨーロッパっていうかフランスにも一回行きたいです、私、うん、なんかあのどこまででも歩いていけるあの感じがすごい忘れられなくて、うん、あの1週間の滞在で新品のスニーカーダメにしたぐらい歩いたので、うん、<笑>あとはアメリカも行きたいですよね今、真っ只中だから絶対行けないけど。うん、うん 日本だったら北海道行きたいです<笑><あー><笑>北海道ぐるっとこう一周したい<笑>ああーいいですねもうあの海岸沿いをずーっとあのドライブしたい<笑><んー><笑>基本車運転してたい人なのであ運転好きですか大好きです、うん、でもでもドンちゃんしたいなーわちゃわちゃしたいなー<笑> あのでちょっとたいですねえ、ね、これコロナのこのわじねやつが終わって延期した日程が決まったらねもうそこで皆さんと集まれたらなと思います本当にその時はぜひよろしくお願いしますよろししくお願いします。本当にあのぜひあの、リモートの演奏動画もやりましょう一緒に<笑>ぜひぜひ<笑> <笑>みんな、みんな、託録できるし<笑>、と思ってよろししくお願いしますじゃあ、今日のトーク動画はこんな感じで、えー、楽しんでいただけましたでしょうか、皆さん、これからも、あのライブ、生音で届けるのはね、なかなかちょっとまたしばらく厳しくなりますけれども、おのおのいろいろ動画ね、取りためた動画なり、音源なりは、 アップされると思うのでそうちょっと間をそれで楽しんでもらえたらなと思います<笑>ってことでじゃあ延期日程が決まったらすぐ発表しましょう<笑>はい、はい、今日は本当にありがとうございましたありがとうございましたじゃあ視聴者の皆様皆様またまた近いうちにお会いしましょう Ha ha ha ha.